そうだ、これ言っといた方がいいのか。うん。俺ね、大西のこと沙織呼びになったのは、あれの先なの。あ、そうなの、うん、しかも、それに、きっこさんも関わってんの。で、どうあのね、俺、今でも思い出したの怖えんだけど。<笑>怖えんか い, <笑>い。いや、あの、ちょっと、あの、よくさ、うん、番組最終回終わった後ってさ、うん、なんか、音響打ち上げみたいなあれ、ねうん、打ち上げとはまた違う、はいはい、その時でのノリの、うん 音響打ち上げっていうのがあって、ねうんうん、スタッフさんも一緒に行って行って、うん、で、皆さんで行った時に、飲んでたら、きっこさんとかの話になって、うんうん、で、きっこさんが主軸になって話が進んでたんだけど、うん、その時に、あの、うんね、松岡君って言って、井上、井上、あの、名字で呼ばれるの私そ、そんな好きじゃないんだ。<笑><笑>ああ。あ、そうなんすかって言って、うん、あ、じゃあ、なんて呼ばれたいんですかって言った。うん お姉ちゃんって呼んで<笑>って。そうですね。俺、こ, ここでお姉ちゃんって呼んだら、俺、現場で今後、お姉ちゃんって呼ぶことになるのかなって考えたときに。<笑>いや、あの、あの、ちょっとですね。あの、<笑>あのキクコさんでいいですかね<笑>違う。怖え<笑>キクコさんじゃない。キッコさん。<笑>あ、キッコさんだったらまだ、<笑>キクコさん。センフ、なんですね。オッケーみたいな感じになって。 あ、分かりました。じゃあ、今後、あの、きっこさんって呼ばせていただくので、って言って、うん、その話で、うん、まあ、その時、お吉さんとかもいて、うん、で、みんなでなんか、その、その時、陸也くんもいたのか、うんね。で、もうみんなで、こう、じゃあ、なんて呼ばれたいのかって、うん、う話になって、あって言って、うんで。大西がちょっと離れた席に座ったんだけど、うんうん、ただ、その時に、あの、じゃあさ、大西さ、あの、大西だったら、なんて呼ばれたいのって言ったら、うんうん あ、私、名前の方がいいです。って言って、そこから、あの、沙織呼びになったんだけど、そしたらね、これ、ちょっと、これ、最近俺、沙織呼びやめた方がいいのかなって思ったことが起きちゃったの。なんかね、みのせさんがこう出んだ。<笑>それは俗に言う嫉妬的な。嫉妬なのか、あとはその、いわゆる、まあ、あえてここは大西って呼び方にしますけど、うんうんまあ、いわゆる大西の、 あるじゃないですか、うん。名前呼びになったら何かあったんじゃないかな、みたいな。はい、はいはい。うん。っていうのが、関係してるのか。うん。なんか、断ることに、皆さんが、うん。沙織呼びのことに対して、聞いてきて、へぇあげく、とある、オーディオコメンタリーの時に、はい。その話をして、はい、今と同じ話を、も<笑>うして、したら、え、それで、正岡さんは沙織呼びって、 で、沙織って言うんですかって言ったら、うん、いや、沙織って言いますけど、なんで呼ぶんですか<笑><笑><笑>え、これ、えちょっと、もしかしてみたいな。うん、だから、なんか変に勘ぐっちゃって。しかも、あの二人仲いいじゃないですか、うん、すかまあ、そうですね。ね。二人で旅行に行ったりもして。うん、その時とか、あと、二人で家にいる時とかに、うん、なんか、 ねえ、実際、沙織呼びって言われてどう思ってんの<笑>みたいな、<笑>っていう話をした結果、うん、あの、沙織の方も、うん、なんか、いや、なんか、言われてみたら、なんか、やっぱ、 変な感じするかもしれない<笑>音ことを陰で て, てそれが一周回って水<笑>瀬さんから自分に来たのかなっていうのをものすごく勘ぐっちゃってな ん, だんぐっただけかい<笑>だから最近現場でもねあの沙織に会うと沙織って言えないんだよねだからなんか本人にちょっともう一回確認しようかなとって<笑>また、あ、西に戻していい先輩が気にしてるぞ沙織<笑><リ><笑>